チケットが欲しかったらクソ長い列に並びなそれが価値あるものを手に入れる対価だ表の尋問室って看板が見えなかったか悪い割り込みますって読むんだよならその看板を持ってホワイトハウスに行った方がいいギアメーカーの方がきっと面白い話を聞かせてくれる何ギアメーカーが何をするというんだ何もしないと思ってるの彼が 善意の集積とか言ってたかまあ私も詳しくはないけどね花火をあげるのは私じゃない猪ってやつは問題を起こしても目的なんて二の次だった。 初めてあいつの意志を感じる我々の気がかりもそこだ知るべきは行動原理鍵になるのは彼女の過去かジャック・オーお前は詳しそうだったなそう思ってたけどわからなくなってきた何本来ジャック・オーというユニットは2体作るはずだったの。 一つは私あなたの恋人を人間に戻す役割もう一つはイノをイノを明日香君はイノが覚醒すれば危険な存在になると知っていただからそれを防ぐ い, いえ救うつもりだったのもう一つのジャック王で・オーデ差別化のためにつけられた名が ハッピーケイオスどういうことですかケイオスはギアメーカーが作ったいやそれよりイノはただの人間になろうとしているのですかわからないのはそこ計画は秘密だったイノは何も知らないはずそして何より彼の作ろうとしたハッピーケイオスはまだ完成してないの 世界は立派に行かれてるそんな名前をつける親が二人以上いるならなさっぱりだそもそも犬は何で不完全なんだ知ってることを全部話せいい機会ねあなたにとっても チョコレートってある私たちの住むこの世界は神羅万象を司るプログラム空間で成り立っている通称バックヤードそのバックヤードがある日病気になった病気ですか人形に個人の霊が乗り移るって話があるでしょう？ それと同じ戦時中の人類の思いが世界そのものに取りついたのそしてバックヤードは病気の原因を切り落としたそれが間違いの始まり切り落とされた幹部にはあらゆる権限が与えられ万能の存在になってしまったそれがイノかとばっちりでアクセルもねイノを最初に発見したのはアスカ君の先生 彼女を危険と判断して自我と力を奪った。だから不完全なのかじゃあ、犬が人間になるのではなく、本来の自分になろうとしてるなら、失った半身が必要になる。アリエルスから奪ったのはそれか。だとしたら、なぜまだ完全じゃない足りないものがあるのでは、エネルギーか、あるいはタイミングか。何が必要だとしても。 それを叶えるものがあるアスカの本かマノンの誘いを受けるしかなさそうだなイノとケイオスは我々で対処する姿を消したチップも何か手がかりを持っているかもしれない もしもの話として聞いて私がイノを止められるとしたらでもそれでアリアが目覚めなくなるとしたらどうするそれも役割なのかえっお前自身はどうなるんだ二度と聞くな冗談でも真実でもだお前の勝手でアリアの存在を消すことは許さねえ 例えばの話忘れて<笑>地ズはいるトラブルのない場所が乗ってるならなトラブルもあなたの恋人みたいなものでしょ一方的に別れたら追ってくる短いバガンスだったでも今までで一番長かった<笑> 違いないなねえあの隔離地域イゼオってどんなところだったの何もないあるのは山とたたっ広い草原それと湖だけだが夕方湖面に映る浮島は画家の間で人気だったはるか昔に決めた場所だ 住むならここだとな悪かったそのさっきのだ女がああいう顔をするときは男が悪い昔アスカに教えられた私が感傷的に見える泣くなんて感情もないのにホワイトハウスに行けば アスカと会うことになる。やろうとは決着をつけるが、それはごちゃごちゃ話すより、お互いを許せるからだ。許すそれが人の居場所だ。だから、これを覚えておけ。人間の骨には、過去が刻まれている。だが今、この瞬間は、 ここにある。アリアは今もここにいる何かに迷ったらここに聞けそろそろ自覚できるでしょ 分かりました当日の警備に穴を開けておきます体だけではなく見た目や心も操れるのか君以外はねその目見てるなぜ俺を生かしておく 君は世界で唯一僕の弱点を知っているだから面白い<笑>ドラマの鍵になれるってのもあるけどまあつまり好きなんだよ君が自分の物差しがある奴はそう多くない分からんな行き先も決めず遠くへ行くことはできない着いた先がどこかも分からぬからだだが貴様は歩き続けることに意味を見いだしている まるで武士道のように地図にないものが見たいからさ合衆国アメリカ復興前の世界しか知らない君には刺激的な眺めでしょう文化と文明が生み出した芸術といえるでも明日には地獄と呼ばれるかもしれない道義を書けば悪の根源となるか 頑張ってかよくこんなに揃えられたな集めるのに苦労しましたもう生産されてない企画ですから世界平和のサミットに必要とは思えんが世界ではなくあなたを守るためのものです備えは知っていただかないとエリカ G4 は戦争じゃない戦争です 私とディキンソンの髪を伸ばし始めた理由をいやディキンソンの声が大きくて年のせいか3年間話す内容も同じいいかエリカ我々の仕事は大統領のネクタイが赤でも青でも変わらな い, らないまだ言っているのか<笑>だとしたら6年は変わってない 力に頼る時代は終わりにしたい我々がこれから目にするものは新しい希望であるべきだシークレットサービスのバッジを大統領がデザインする時代そうだそしてこれからの世界を救うのはアメフトだアメフトですか かつてはスポーツが国中の人を魅了したという家族や友人と過ごす時間を豊かにすることそれが我々の考えるべきことだ君が夢見た世界もそうだったはずだろ英雄を迎えに行きましょう 久しぶりの祖国はどうだ ?11 月のトリノじゃないじゃあホワイトハウスはイルリア城と同じだ税金が高いわけだなだがこの国の法律は偉大だ石鹸泥棒には石鹸を使い切る義務がある<笑>それより説明しろナイトは会議の席でごえじゃないのか何で俺だけ待機なんだ 当日は各国が自慢のナイトを連れてきます我が国だけ世界のヒーローとあっては彼らの体裁を傷つけかねませんじゃあ寝てればいいかそれが望ましいですねあなたはただここで寝て起きたら帰るそれに越したことはありませんバーノンごまかさなくていい俺を呼んだのはアスカだろう 分かかっていていここに来たのか気にするな俺と野郎のけじめだそれに関してはこっちが巻き込んだようなもんだからな彼が何をしようとしてるのか知っているのかアスカに会えるか どうしてフレデリックについていかなかったのイノを止められるのは私だけだからウ知りたいんでしょイノ彼女に自分を投影してる城のてっぺんから眺めるだけじゃ友達は作れない<音声>いつまでここにいるつもり アリアやっと会いに来てくれたあなたが来ないからよ。誰しも得て増えてがあるでもお互い未来は必要でしょ私の方が呼ばれたってことお互いによお互いに私たちは2人で1人のアリアでもそろそろここに来た理由を思い出して このまま戻ってこないつもりアリアの精神は生前の世界と一緒に崩壊してしまったもう彼女の意思を確かめることもできないアリアはあなたでしょかけらよあなたと同じよ一つ違うのはあなたには感情がある作り物のねフレデリックが好きなことも それって自覚でき る, できるあなたはなぜ天使の輪を外さないの人間になる前のものでしょう私の自我が独立し始めているそうかもしれないあるいは全てを失ったアリアが全てを捨てきれなかったのかもでもフレデリックが待っているのは昔のアリア彼が否定しているように感じる 役割のためだけに生きるあなたを人は皆社会のどこかに居場所を求めるはずでしょ私のそれは世界を救うこと何が違うの違わないそれがあなたの望みならね望み世界は一つじゃない人の数だけ存在するあなたが知る一年足らずの世界には あなたにとってどんな価値があるの自分を肯定する勇気がないのねその答えが出せなければアリアの存在も消えるそして答えを知るためには壊す覚悟が必要壊す 世界 を, 世界を G4 の前に面会は許可できませんあれだけです十分だあの男ギアメーカー今度は魔王 どこまで呼び名を増やすつもりだ今の僕はそのどれでもないじゃあ俺を呼んだのは誰だただのアスカだ数字に少し詳しいだけの君がよく知る冴えない男 G4 を無事に終わらせるその後でお前をボコボコにして俺は帰るフレデリック 僕は今まで自分で決めてきたことがない環境に流され辻褄つまを合わせるように生きてきた呼び名にしてもそうだどこにも僕はいなかった今にして思えば科学者としての道を選んだことすら僕は自分が世界に存在する責任をずっと誰かに預けてきたんだでも今は違う。 いいかみんな会議後の夕食会各国代表が寝室でいびきをかくまで限界体制だ日頃君たちが最善を尽くしていることは知っているしかし今日は最善では足りない間違いなく人生で一番長い一日になるよろしく頼む あのギアメーカーとはそれほどの人物なのですかそれほど会議の警備で5個師団を投入するなんて命令受けたことありません私も命令したことがないだが君は連合艦隊に勝る生身の一個人を見たことがあるか い, いえ明日が来たならあなたの隣に1人増えますよ林香 何だってんですかこの匂いは。 発表された情報通り G4 はギアメーカーを交えて行われるようです本来の議題は今後の平和活動です合衆国の物装放棄宣言やギアとの共存がテーマになるとされていましたがギアメーカーがどのように関与するのか会議自体の安全性など不明な点が多く前例のない規模で世界の注目を集めていますまたこの件に関し各国の了承を得たことは指揮者たちの予想を裏切る形となりましたが魔王との対話 好奇心が勝ったということでしょうかそれでは皆さん本日はギアメーカーの衝撃的な参加により本来の予定に変更はあるものの私はこの席の趣旨とその本質に変わりはないと考えています新たな時代の新たな平和です 同盟国の皆様とギアメーカーが揃う本日は歴史上非常に価値の高い一日になると確信していますそれでは私に代わる進行をご紹介いたしますギアメーカーことアスカ・ R ・黒いクロイツ氏ですはい僕の紹介に時間をいただくのは忍びありません事前にお配りした資料をあれすまない 直近の事件に関して記載がないようだったので勝手ながら私の方で補足させてもらった客観的な視点を心がけたが悪くは書いてないあありがとうございますしかしいつの間に<笑><笑>さすがだ根回し王の異名は伊達ではありませんねそんな呼び名が拙いああ想像と違うな続けていいかな イノはいつでもここを抜け出せるソルが旅立ては消えると思ったが毛布でも借りてこようか黙ってても冷えるだけだアスカ君はあなたを救うつもりだった忘れたか私を変えたのはお前だ ななんかいない真実を見せ た, だけ見せた都合のいい解釈だね悪い解釈は見せすぎた私は自分がこの世界そのものであることを知ったお前は恐れ私をただの人間にしようとしている知ってたの知りたくもないことまでいろいろおかげさまでねそう 例えば、私を人間にすることは、お前の命を使っても可能とかね。やってみるか ?G4 が終わる前に。そうしてほしいなら、でもその前に聞きたい。あなたが求める世界、あなたの望みは何なの 20世紀くらいだったと思うスラムのウィルって男がいたどっかの金持ちと妾の子供だどんな顔だったか女みたいに綺麗なブロンドだったのは覚えてる喧嘩ばかりして相手を殴っちゃなく変な奴だった拳を振る体力がなくなると他に出るものがない どういうわけか最後は皆、そいつの仲間になる。私もそのうちの一人。いや、もう少しだけ仲が良かった。将来を誓って、二人で古い人生の名前を捨てた。多分、幸せだった。でもある日、ウィルは突然姿を消した。誰にも何も言わず、 二度と帰ってこなかった。警察もニュースもその答えを教えてくれない。諦めるつもりはなかったけど、その時私は誓ったはずだ。ウィルとの思い出を絶対に忘れないと。なのにあたしの記憶は全部、多分。どうしてだと思う そんな事実はなかったんだよ二度目の二十世紀にはね私に過去はないだから未来もないこの不毛な檻から抜け出したいだけだよ他の全てを犠牲にしても逃げる鹿とを追うライオン神様はどっちの味方私にあるのは 孫徳のものせしだけ私も聞いていいかお前の世界は私の世界を壊すほどの価値があるのか私のもあなたのもない世界はただの世界ならこのまま平和がずっと続くとしたらそこにお前の居場所はあるのか ソルを追いましょうなぜイノは私たちから話題にしなかったことを口にした G4 が終わる前にとおそらく捕まった目的は G4 を中止させないためですこのタイミングで仕掛けるのは間違いないだったらなおさらここを離れるわけにはいかない聞いてたならわかるでしょええあの話は本当だったんですねイノを止められる力 ならばあなたはこのままソルに会えなくなってもいいのですか私の目的はアリアを目覚めさせることでもその根底には世界を守る役割があるではなぜイノにあんな質問をやはり今のままではあなたに世界を救うことはできません。 困惑するよ君の話は歴史で習ったことや事件報告と大きく異なるああこれによれば君は魔王というよりむしろ守護者だ一つ確かなことはこれが創作であれ事実であれ文才は突出している実に詳細で分かりやすいだがそれだけに分からない事実を伝えたいだけならば 君はこの書類に宛名を書きポストに放るだけでよかった記録を見ただけでは信憑性に欠けると思います口頭なら信じるというわけでもない君も分かっているはずだだとしたらなぜ君は生涯自由を失う危険を冒してまでここに現れたか、うん、我々の関心はそこだそうですねそれは 皆さんにあるることをおお願願いいすすためですお願いはいしかしその話題に触れるとなるといわゆる本題に入ることとなりますがよろしいですか怖いな覚悟がいるような聞き方だいいだろう話してくれ正面口 不審な男が接近している兵士に連行されているようだが聞いているか確認する待てその男は誰だどこに連れていくああ悪いけどホワイトハウスの全州への数とその配置教えてくれる何だと分かりました それ、いいジャケットだね「始まりの書」その名の通りり全てはこの本から始まりましたあらゆる不可能を可能とする本人類に魔法をもたらし未来を築いたそして同時に滅びの危機もしかし本に意思はありません求められるままに与え応じる上で戒めるだけ ただ、いずれも人の手に余る力だった僕は現所有者の権限のもとにこの本を破棄します本の危険性は我々にも理解できるだが極論に至らずとも隠すなり守るなり他に道があるのではないか探し当てるものと。 欲しがる者がいない世界であれば本は可能性も秘めているよりよき未来を築く力があるその価値を捨ててしまうというのか価値我々に足りない価値とは何でしょうか例えばこの10ドルの価値はささやかな贅沢ができる花紙程度と感じる富豪もいるがな そして一方でバルエピアという国では3ヶ月家族を餓死させない価値物の価値は味方や立場で変わる未知の可能性を求める前にやるべきことがあるはずだロマンチストだなそれが君なりの食材なのかいえ課題です僕の研究者としての。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 ジャック王が立った今もイノに動きはない。奇遇で終わるとは思えん。こんなことは言いたくないが、お前たちでもいると心強いな。レオ様。私がなぜ、この職場に戻ったか、お分かりですか い, いえ、我が友がなぜ、 命を落として終戦管理局を守ったのかミリアや部下たちは裁きであればいつでも受ける覚悟ですしかしそれはただ償うためではありません罪を犯した者が許しを求めなくなればそれは私同様死人です罪人ですらない皆人でありたいと願ったからです 気兼ねなくこき使えってことかところでお宝はどうされますどうもしない何が見つかっても今日話すことじゃないだろうでは現場の警備とソロに預けるしかありませんねうんどうしたいいえ何が起きているブラックボックスが開いています何 ハッキングです。何者かがデータを盗みました。何でもいい、すぐにやめさせろ い, いえ、すでに終わっています。この時間に公開されるように仕組んだようです。つまり犯人は、わざとこれを我々に見せている。雑踏。これは何かの冗談か おい、ホワイトハウスと連絡が取れない。ニハンから確認してくれ。今、この場が緊張していることはわかるな。君の言葉は刺激を伴う。詳しく聞きたいな。それでは。んアスカ。 アスカ君は面白いな誰だハッピーケイオスこの声何者だつれないな忘れちゃったのかいまあこんなありさまじゃ無理もないか君ともゆっくり話したいけどそれはまた後でおいんだん だ, 何 だ, 何だ 目を見て話せば短く終わる今日はもう無線禁止ダメだつながらない一人でシステムを落としたというのかそれにしてもどういうことだハッピーケイオスを知っていや僕の名前まで世界平和か確かにありがたい説法も100万人殺せる兵器も世界を一つにはできなかったおい 警備は一体何をしている誰が彼の入室を許可したああ警備ってのはこのジャケットをくれた人彼には有給を認めてあげてねまあそんなわけでまずは僕の来る場所を間違えたのなら出口は後ろだ、うん、お下がりください そんなストライパーああ騒がないで手当てすればまだ間に合う人の話を遮らなければね、うん、まあでも今のは悪かったよ僕のミスター自己紹介をやり直そうな何をそれは拳銃という武器引き金を引くと弾が出て人に当たると死ぬ あのつきが悪いお兄さんを撃ってみようなっ そ, そんなことできるわけないだろ大丈夫絶対できるから僕を信じて無理だ今から3つ数えるその間に撃たなければここにいる全員を射殺するやめてくれ1できない無理だ2嫌、えー、だそんな すごいじゃないか君は今この状況で一番正しい選択が判断できた調子が戻ってきたかなんじゃあ次はみんなで飛鳥君の手伝いをしようおい何だ何だこれは ?5 分でできる世界平和。 何今度は何だ未登録の決戦兵器が起動しています決戦兵器だとはい地下5階からの反応戦略級ですあり得ない全プロトコルが同時に承認されている外部から干渉の模様まさかこれもハッカーの仕業標的は 合国です主導力をカットして天心再起動ともにできませんコントロールが奪われていますなんだこれはなんとかしろ世界大戦になるぞ補助動力を待機主導の方が早い何をするつもりだ物理的に解決します 何が起きているアルバトロスが発射されました大統領の承認は受けてませんハッキング30分前に発射コードを書き換えたばかりだぞ 補助動力起動制御が戻りましたどどうなった間に合ったのはこの城の一つだけ他のイリリア所有兵器は全弾発射されましたた大変です合衆国の兵器がイリリアをターゲットにしています大義や専用砲力決戦兵器アルバトロス君たちの名全部発射されたバカな 不可能だ何をしているのか分かっているのかもちろんこれはそのボタンを押せばミサイルは自爆する押すかどうかは自由でも何もしなければ5分後に世界は石器時代からやり直した 本物か<笑>おめでとう君たちは兵器のない世界に貢献したこれは一体何の真似だわからない我々から選択を奪うこともできたお前の力を見せつけたというわけか そう僕の狙いは君たちの腕時計や指輪じゃないじゃあ何が欲しいか魔導士だ一流なんて言葉では足りないまさかアルバトロス全弾、前段自爆一体何が起きている D は外れだホワイトハウスの大統領を保護しろ すぐにだ言ってくれるか僕の要求はただ一つ本だ本そう飛鳥君が持ってるやつああだけど彼はこの僕でも入れない扉の向こうにいるそれを開けられるのは私だけだ素直に従うと思うのか 挨拶をやり直すわかったわかったやめてくれギアメーカーのところへ案内する大統領バーノ さすが<笑>自営業いい仕事するいいよやっと面白くなった。